こんにちは熊本大学の荒木です今日は J ポストを使ってプロテウム解析をするということについて発表をしたいと思います。J ポストのメンバーがこの写真の中に載ってます。まあ何人かまだ入りきれていない人たちがいるんですけれども、まあ、この J ポストというデータプロテウムデータベースの開発というのは2015年から JST の統合データベース事業の採択というところから始まっています。で、現在のメンバーは京都大学の石山先生、それから DBCLS の後藤先生、それから新潟大学の松本先生、そして富山国際大学の川野先生、そして新潟大学の奥田先生、それから熊本大学の荒木。この6人が コアメンバーとしてて働いていますけれども、えっと、メンバーの半分弱がですねウェットのサイエンティストで、えー、半分強がドライサイエンティストということになっていますで。全体で大体20人ぐらいのメンバーでしょうか。非常にいい感じで、えー、この5年以上になりますけれどもチームを組んで。 有用な J ポストというデータベースが構築できてきたかなというふうに思っています。本日はその一端を皆さんにご紹介したいと思います。で、まあ一応そのウェットのメンバーが必要だなと思うようなことはたくさん浮かぶわけです。そしてドライのメンバーもそれに対していろんなアイデアを出してくださるわけです。で、そういったそのドライの 研究者とウエットの研究者がうまくコミュニケーションを取りながらプロテオミクスのデータベースを作っていくっていうのは非常に重要なことなんでありますけれども私たちの経験が他の分野にも生かされるといいなというぐらいのいろんなノウハウが最近出てまいりました。でまあ、チームの組織から非常に密な関係で 相互の得意技を生かして国際的なプロテイムデータベースを構築しています、えっと、本日のテーマえっとこのような段取りでお話しさせていただこうかと思います、えー、まず J ポストの概要です、ね、どういったものでしょうっていうこととそれから、えー、そこにはだいたい3つの柱がありますけれども、えー、その柱の一つ一つを説明してまいります でその前にプロテオムデータって一体何っていうのを、えー、少し説明させていただきます。これは非常にあの教科書レベルの話ですけれども、えー、必要不可欠なことなので分かっている方はあのスキップしていただいていいと思います。でそこで、まあ、J ポストはそのデータを使って何をしているかということです。でリポジトリの説明これはリポジトリというあの一つの大きな柱。 がポストの軸となっていますでこの説明と登録それから登録データの再解析この登録データをより良 い, いデータに進化させるために再解析が必要であるということで、まあ、再解析のプラットフォームというのを作っていますそして再解析によって高品質なプロテウムデータに進化させてそれをまあさらにデータベース化して、まあ、それを使って でいろんなツールで可視化したり応用したりしたいというのが大きな流れとなっています。で、まあ、他のテーマとしてですね、他ではないんですけども、連携するものとしていろんなものがありますけれども、最後の方にコロナ DB、コロナウイルスに関連するデータベースの構築をやっておりますので、その説明をいたしたいと思います。で最後に 私たちはあのジャーナルプロテオムデータメソッドというジャーナルを創刊いたしました。でこれに関しては非常に有用なあのジャーナルであると自負しているんですけれども、えーま、これに関しての紹介というのをやりたいと思います。まず最初に J ポスト と, はということですがあの、これはジャパンプロテオムスタンダード。 リポジトリデータベースというのであの適当なところで J ポストというふうに名前をつけたんですけれども 今, 今となってはなかなかあの、えー、と昔はあのどこのポストオフィスかみたいなことを言われてたんですけれどもある程度認知度が上がってきたと思ってますで、まあ、目的は国内外に散在している種々の質量分析に基づくデプロテウムデータを統合して えー、各種のデータベース、えー、と連携しながら統一された信頼基準というのが重要なんですけれどもそれで結果を再解釈して、まあ、画期的かつ有用な新たな発見をもたらすということが目標なんですけれども一応その2015年から今現在えー、っとあと来年度1年間で、えー、7年になりますかねの活動という ことでえーまあ、どこまでいくかというチャレンジのなところもありますけどもおそらくこれはずっとあの続けていって進化させるべきそして応用していろんなところに活用させるされるべきものであるということで今回はそ の, あの童貞とそれから応用はどこまでいけるかというところをお話ししたいと思います。えー、と 実際に J ポストというふうにしてネット検索しますとまず最初にイスラエルポストっていうのが出てまいります。で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、それはあのイスラエルの新聞社の広告みたいなホームページみたいなところなんですけれども J ポスト DB と入れていただきますと一発でこのところが出てまいります。で、この中にある箱なんですけれども箱は 1、えー、つがリポジトリーという生データを収めるそれからもう1つは、えー、進化させたデータベースを収めるデータを収めるところその間にワークフローという再解析フローというのがありますでこの面にこの3本柱ですねでそういった、えー、っと3本柱の一個一個をちょっとずつ紐解いてご説明したいと思います えー、J ポストはですね、えー、この3本の柱が有機的につながっています。まず、えーまあ、質量分析を主体としているデータを取るウェットのサイエンティストがいるわけですけれども、このサイエンティストが、このリポジトリにサンプルデータ、えー、メタデータといいますが、数値の質量分析の数値以外のデータ、すべてメタデータと呼びますけれども、 ものを含めてリリポジトリに登録いたしますここは生データの帰宅サイトとしては非常に重要なサイトです。で、ここで国際標準 ID を発行して、えー、います。これは国際標準 ID というのはあのプロテイムエクスチェンジというコンソーシアム。このコンソーシアムから発行されるものであります。で、そのデータを、えー、さらに 進化させた再解析をするために再解析というのをやります。で、まあ、これはもう非常に高品質なものに変えて、正確性の高いもののみ抜き出してくるということと、再解析によって新たな発見があるということが分かりましたので、こういったものを抜き出してきて、そしてデータベースに入れるということを、もう一つのデータベースを作るということです。でこののもう一つのデーータベースは さらにこのデータを使っていろんな表示ができる、まあ、可視化するということですね。で、統計計算とか、パスウェイ解析とか、エンリーチメント解析とか、そういうものができるというものであります。まあ、こういったあの、えー、描画をしたりして、可視化すると非常に楽しいプロテオームの解析につながっていきます。そしてまあいろんなところとこ の, このデータベースを機にして、連携を行っています。 ここがだんだん充実してきますと信憑性の高い網羅性の高いデータが蓄積していろんな生物学的な応用あるいは医療への応用っていうところにつながっていくのではないかと期待されます。で先ほど申しましたけれどもプロテオムエクスチェンジというプロテオミクスのスタンダードになるようなリポジトリのコンソーシアム大きな コンソーシアムを、えー、が出来上がっていまして私たちの j ポストはこの世界の6個の、えー、リポジトリデータベースの一、えー、つとして、えー、大きく注目されていますヨーロッパには、えー、プライドという非常に大きな、えー、データベースありますそれからアメリカにはマッシブ、えー、ペプチダトラスパノラマというそういったデータベースがありますけれどもアジアオセアニアには 2010年以前なかったんですね。で、私たちはあのデータを、えー、サブミットして、そこからアクセスションをもらうっていうことをわざわざこの、えー、海を越えてこうデータを送らなくちゃいけなかったんですね。こっちらに送るとですね、この辺なんかこう戦争していたりとかして詰まっちゃうんですね。データがなんか一週間ぐらいかかっても登録できないようなまあ、そういう状況で、私たちは一生懸命こちらの デデーーータタベース側に自分たちのデータをサミットしていたわけですしかしながら、まあ、私たちもあプロテムエクスチェンジの一員として認めていただけるようなデータベースを作りましたので、まあ、ここから私たち初のデータベースということでユニークなものを作ろうとしています。で IPROC さんは中国のデータベースですけれども、えーまあえー、と機能的にオープンな状況であるというのは J ポストでありますので アジア・アジアオセアニアの中ではかなり注目されているデータベースというふうに捉えていただいていいかと思います。でまず最初にプロテオームって何ぞやっていう話ですけれどもこれはもうあの皆さんご存知のこととは思うのであまりその真剣に話すつもりはないんですけれども、まあ、まずあのこういうプロテオームがどんどんと ウェットサイエンティストの間から同定、えー、されてきて大量なデータができているということだけはあの認識していただきたいと思ってここを出しました。で組織や細胞や体液分泌物とか生体に存在するタンパク質の相対がですねもう視聴分析系 の, あの画期的な、えー、進化になってものすごくたくさんのデータを出すようになりました。でまあ、そういったデータを 一気にこう格納するというのが私たちのデータベースなんですけれどもそういったものを全体のものを総称してプロテオームというふうに呼んでいますで同定 の, のワークフローなんですけれどもこれなぜここに出したかというと私たちはいろんな実験をするときにいろんな生態資料を使いますバイオ細胞組織体液菌とか植物とかでも。 い ろ, んないろんな種類のものを、えー、タンパク質レベルで解析したいと思っています。でその時の方法論というのがプロテオミクスで解析する方法論というのが大体一定の方法になってきました。でまず前処理これものすごく重要なんですけれども、えーまあ、その組織やあ細胞に適した前処理法というのがあります。これもおいおいその、えー、と J ポストの中でまとめていかないといけないんじゃないかなと思いますけれども。 えー、そういった前処理によってタンパクを抽出した後に、えー、これを分割して、まあ、これは電気エイドを示していますが、えー、最近は電気エイドをやる人よりもこの直接トリプシンというので消化してそのままペプチドミクシチャーにした溶液を質量分析で解析していくということがだいたい一般的になってきました。で こ, こから出てくるペプチドミクシャーを 質量分析系で解析するとどういうデータが出るかと言いますとまず、えーっとまあ、逆層のカラーも使うことが多いんですけどもこのナノ LC という低粒速の分離装置でペプチドを分離してあげますで分離されたペプチドはオンラインでこの質量分析系の中に入っていって質量を測るということになりますで えー、っとこのまず MS 測定って書いてありますけどもまずどういうペプチドが出てくるかっていうのを逆素カラムで順次こう流して、まあ、いろんなクロマトがありますけどもそれもオンラインで順次流しながら質量を分析していくということですのでこういう質量のシグナルがどんどんどんどんと出てくるわけですね で, でこれにはあの、えー、っと質量という これ m パー r z と私たち呼んでますが、質量に、えーとまあ、電化で割った値というので m パー r z と呼んでいます。だからちょっと本当の質量よりも小さい状態になるわけですけど、それと、えー、インテンシティですね、それ と,、えー、と予出時間などが一緒に測定されてデータとして出てきます。で、まあ、これが えーまあ、ペプチドだよっていうふうに認識する主に2か以上のものになりますけれども認識された場合は、えーまあ、迅速にコリジョンという質量の接近の中で分解する部屋がありますけどそこで、えー、分解イオンというのにしてあげてそしてそこから、えー、もう次のますますと言われるスペクトルを取るとになります。でこれがもうその一つのペプチドが出てきたらすぐにますますをやる。 1つ出てきたらすぐにますますやるっていうふうな感じでものすごい早いサイクルで連続して異なるこの親イオンといわれるこのマスのペプチドの分解イオンを取っていくということなわけです。ですので、まあ、我々が持っているこのプロテオームのデータというのはまずこのマスのエンパージーそれからインテンシティ時間等が。 紐づいたデータとそれからそこから出てくるますますというこの分解イオンの分子量インテンシティデータというのが山盛り出てくるということになりますで、まあ、こういったデータがいわゆる生データと言われるようなものになりますで、実際にこのデータをどのようにして童貞に結びつけていくかと言いますと まあ、ここにありますのが、ペプチドのフラグメント化に起こる、えー、パターンなんですけども、えー、マスマススペクトラっていうのは、マス1回ペプチドの大きさをバンと取った後に分解イオンを取るっていう方法なんですけども、まあ、ペプチド結合を解列させる、ペプチド結合、ここなんですけども、こう こ, う こ, こですね、こう解列させるようなエネルギーを種類分析系の中で、ペプチドに与えます。でこのエネルギーは アットランダムにペプチド結合を開列させていきますので、えーまあ、1つのペプチドこういうシークエンスだったとするといろんなところにブチブチに切れたこういうフラグメントの、えー、イオンの情報っていうのが山盛り出てくるわけです。そうすると、まあ、これをこうアットランダムに出てきたものをこのようにこうスペクトルとして並べてみると。 分子量の差で、あ一番頭、まあ、K というのは145という分子を持ってるわけですけども、ここから始まって、あ E、グルタミン酸の分だけ増えたね。D、アスパラギン酸の分だけ増えたね。 イ、えー、イソロイシの分だけ増えたねみたいな感じでこのアミノ酸の分だけどんどんとこう増えていくこのこの配列をこう想像していくということから、えーまあ、ますますは非常に重要であるというふうなことです。で得られたペプチドっていうのの、えー、アサイメントと言ってますけれどもこういうペプチドがあったとすると順番に切れた順に、えー、こういうふうにして、えー、アサイメントをしていきます。 ペプチド断面は一つのペプチドから、えー、たくさんのますます情報として表されます。で、これをうまく、えー、アサイレントできた場合は、これがこういう配列であるということが分かるわけです。で、今ですね、こ の, この1個につき、えーとまあ、だいたい200ナノグラムの細胞海洋カーとかを使ってスタンダードにしたりしますけれども、200ナノグラムっていうのはどのくらいぐらいの量かと言いますと、 まあ、細胞のディッシュの100分の1以下ぐらいの細胞の量なんですね。1000分の1ですかもっとですかですね。で、その、えー、細胞可用化分から1時間に10万個ぐらいのこれに対応するペプチドの親イオンというのが出てきます。で、これに対応するパッペプチドの、あえっ、ー、と、可用化から1時間に10万個ぐらいのペプチドの親イオン。 で5万個ぐらい、まあ、10万個から5万個ぐらいですね最近は取得できるようになりましたで、えー、っと実際この生データにそのスペクトルにしてみますと、えー、100万スペクトルみたいな情報が入ってますその、まあ、それ以上になっていることも多いんですけどもその情報からこの中に含まれるラメ ままれるるペプチド配列を一気に導体すす方法法としてシークエンスタグ法というのがあります実際にタンパク質を抽出してきてトリプシンを消化してスペクトルを取得してえ取っていく実験データのセットというのがありますけれどもこれに対してこのデータセットと比較するためにレファレンスタンパク質の配列データベースというのがあります。これ我々よくユニプロトとか 使いますけれどもこのタンパクデータベースについてこの後ちょっとだけ説明しますでデーータベースの こ, の, こ の,、まああの配列っていうのはもうすでにジェノム等で分かっていてタンパク質でも同定されているので、まあ、間違いないという配列がスイスプロットの中には入っていたりするのですけれどもその中でこの配列を同じような実験したと仮定して トリプシンという酵素等でブチブチに切ってあげるというのをインシリコでやりますそうすると、えー、先ほどと同様に、えー、得られた理論上のペプチド配列というのが予想されるわけですでこのスペクトルを仮想的にインシリコでこう作ってあげて実際に測定したスペクトルとぴったり合うのが合うかなってあこれとこれは合うなだからこの配列かな というふうにして、えー、当てていくというふうなことになるわけですけれども、これにさまざまなセーサーチエンジン、ソフトウェアです、ね、が関わっていまして、このアルゴリズムによって、まあ、スコア化というのが行われて、どのくらいぐらい信憑性があるものなのかというのが、スコアという値で出てきます。で、まあ、この最終的な結果ファイルとして同定された配列がスコア付きで記載されている。 こういう結果ファイル、プロセスファイルっていうのは、えー、とその後データベースたちで配列を決定したタンパク質に帰属するというふうな過程を経て、えーえー、とその後にタンパク質の同定というのにつながっているんですね。で、まあ、定量データもタンパクの定量データとして帰属されるということになります。で、 えっとまあ、これは、だから、シークエンスタグフォード MSMS によるタンパク質の同定は、えー、まあ酵素消化、ペプチー、いろん な, いろんなあの酵素消化物ありますので、まあ、その時はあのトリプシンではなくて、例えばリズシーとかミシーとか、そういったものだとすれば、こちらもコンピューター上で消化断片部位を計算するときに、同じような条件で消化酵素シンシリコで反応させます。 MSMS MS 解析をして部分配列というのが出てきて比較して仮想的に出たデータベースと比較して組み合わせて検索した結果を結果ファイルの中に入れるということになります。で実際に使っているリファレンスのデータベースですけれどもちょっとこれごちゃごちゃしてますけれどもこれ人の場合のタンパク質の数ですね 今、一番よく使われるのはこのスイスプロットというデータベースで、カノニカルなシークエンスが2万個ほど入っています。でこれはものすごく信憑性のあるシークエンスとして、えー、よく使われるレファレンスのデータセットです。でそれに加えて、スイスプロットは i s o フォームを登 録, してあの、えー、登録したところがありまして、これ、i s o フォームとスイスプロットのカノニカルっていうのを合わせますと、4万何がしかに。 なってこれをスイスイプロットオールというふうに呼んでいますで一方ユニプロットっていうのが、えー、ありますけれどもこれは、えー、スイスプロットに TR エンブルというジェノムのデータから仮想的なシークエンスを、えー、得てそれをタンパクとして、まあ、登録するというもので成り立っている、えー、データベースがあってこのスイスプロットと TR エンブルを合体させたものが ユニプロットと言われるようなものですで、まあ、実際、スイスプロットのアイソフォーム入って、えー、ユニプロットマックスっていうのもありますけど、これは、えー、と一般的にはあんまり使われてないんですが、実際に、えー、と推奨されているデータベースは実はユニプロットリファレンスプロテオムとい う, う、えー、セットになります。これはスイスプロットのカノニカルとそれから えーとまあ、アディショナルっていうのは、まあ、アイソフォーム含んで、えー、t r ンブルも実は t r ンブルの中で上調、まあ、性のあるものを除いたというものがミックスされて、えー、ユニプロットリファレンスプロテオムというものができています。でこれをリファレンスにすることが、まあ、多くて、えー、私たちの再解析はこのデータベースを人の場合は使っています。 でえー、と実際に私たちはどのくらいぐらいのものを一遍に扱えるかってあの出してるかてウエットの研究者たちは今出してるかっていいますともう質量分析の性能によって随分と同定量量と情報量が変わってきます今もう2018年の情報ですので古くなりましたけれども実際に昔は 1, 1週間かかって100マイクログラムで 1,000 個ぐらいしか同定できなかったのが。 実際に今は200ナノグラムで3500個とか5マイクログラムを使うと1万個ぐらいのタンパク質が1週間から2週間ぐらいで決まるということで1日以内ですねすいません一日以内で決まるということですもう200ナノグラムになりますと1時間で決まってしまいますで、まあ、この高度化ですねすごい 高, 高感度化、高精度化、迅速化が進んで 短時間で導体されるタンパク質のの数がもすすごく増えちゃったんですねで膨大なデータが次々と生み出されるためにもうどうしていいかわからないぐらいの情報 の, あ の, あの海の中でアップアップしてるっていうのがウェットの研究者の状況です。でマッシュルーム設計はそのタンパク質でも定量定性的に使う場合と定量的に使う場合それからリン酸化やセチル化そういった 翻訳就職、ペプシド、タンパク質の同定や定量、それから、まあ、インタラクトームと言われるような分子同士の結合を集めた、そういったデータベースにありますが、えっと、こういったものなどが膨大な質量分析情報としてどんどんたまっていきます。ここれらららのの情報をまとめてて格納しいいいつらのデータからすごくいい ものたたちをエエククストラクションンししててッチいいきたい再利用したいというのが大きな J ポストの一つの目標でもあります。で、えー、と実際にですねあのデータセットっていうのが取れるわけなんですけどもそのデータセットは数値の嵐なのでものすごく大きな、まあ、一般的に言うと Excel とかに貼り付けてる方多いですけどももう大変な数になって。 通常は論文に一緒に送り込むってことはできないんで、ま、最近は公開リポジトリに必ず登録してそして、えーとまあ、投稿してここに入れてますよというエビデンスを見せると。で、まあ、レフリーにはレビューアーにはあの秘密の鍵を与えてここで見てください私たちのデータちゃんと出てますよっていうようなことをやる。で、まあ、その、えー、と論文がアクセプトされた場合は これらのデータセットの一般公開をするっていうような約束事が一般的になってきてまして、まあ、いろんな論文、あのジャーナルありますけども、ジャーナルには最近はプロテオムンエクスチェンジなどで登録をしてください。そうしないと受け付けませんよっていう感じになっています。で、まあ、J ポストの役割なんですけれども、えーまあ、いろんなその デ, データが J ポストの中に ととと入っってくるよううになったということ で, すで、まあ今からお話をさせていくのはこの3つの柱についての話です。フレッシュな生データがどんどん勝手にたまる。これはリポジトリだ。それから再解析によりデータの統一化が実現されるだろう。それからカスタムデータの作成ツールと可視化ツールが提供されるとすごいサイエンティスト嬉しいよね。っていうような 形で、は特徴を付けてて開発を進めていますで、えー、とまず最初にリポジトリのところを説明します。フレッシュな生データがどんどん勝手にたまる。勝手にたまるかどうかわからないんですけども、実は非常にたくさんたまってきています。えっ、ー、と、この J ポスト DB のリポジトリ、ここですね、このリポジトリをクリックしていただきますと、 このような、えー、トップページ、リポジトリのトップページが出てまいります。で、えっと、J ポストリポジトリは、プロテオームの測定生データを寄贈解析する、ここに書きましたけども、えっと、を解析して、えー、帰宅して開示するためのウェブサイトということになります。で、まあ、オントロジーですね。 整理されているこの一つ一つにメタデータがオントロジーというので整理されている。それからデータファイルがきちんとそのメタデータとひも付いている。それから先ほど言いました PX プロテオメクスチェンジの ID の箱、これは世界標準であるということなので、これがあると後々非常にいろんなことが便利になります。でもう一つは ものすごく莫大なデータ、以前はヨーロッパの方に日本から送るのに2週間かかって途中で止まったとかいうこともあったんですけれども通常の10倍以上の高速アップロードシステムを我々のメンバーが中心にし作りまして今これでかなりサクサクいくので皆さんが結構ハッピーになっているため、えー、まあこの、えー、とアップロードデータのアップロードが増えてきているというふうに思われます。 それから、ウェブブラウザのみで完結していますので、非常にどこでも扱えるし、何も規制がない、軽いっていうような特徴があります。で先ほども言いましたけれども、えーと、最初は100ぐらいだったんですけど、だんだんだんだん年を追って、このリポジトリに登録されているプロジェクトがどんどん増えて、で今やですね、えーと まあ、一個1年200ぐらいあればいいかなっていうふうに言ってたんですけども1170プロジェクトというふうな形でどんどんと入っています。これは先ほども言いましたように非常に高速でアップロードできるからっていうことだというふうに考えています。それとあとはやはり、えー、とユーザーフレンドリーな、まあ、インターフェースがあるというふうなことと考えています。 でどこからそういうデータを飛ばしてくるかといいますと、今ここは日本ですので、このアジア圏は多いのは間違いないんですけれども、アジア・オセアニアで中心的に皆さんが利用してくださっているというのは分かりますが、ヨーロッパからとか、あるいはアメリカからも、かなりのユーザーがいらっしゃるということが分かってまして、今、37国から、 えー、いろんなデータがアップロードされてきています。で、えっと、リポジトリのトップページのところに、いつも更新しておいてあるんですけれども、えっと、まず、えっとですね、今どんだけのプロジェクトがあって、そして論文として、えー、っとアクセプトされたのでオープンになりましたよっていうのがいくつかあります、いくつだろうっていうのがあって。 で、今、えっと、1170で、オープンが749プロジェクト。で、ファイルにしてみると、まあ、このその一つのプロジェクトの中にものすごくたくさんのファイルが入ってますので、ファイルというのはプロテオームのデータですね、これが8万7193ファイルでって、40テラバイトに及んでいるということです。で、これらの内訳を見てみますと、まあ、半分近くが人のサンプル、解析なんですけれども、 次に 20% ぐらいがマウス、そして植物、アラビドクシスとかですね、から微生物、大腸菌とか、そういうふうにしてつないで、この 26% の中には結構いろんな面白いろいスピーシーズが含まれているので、非常にバラエティーに富んだデータベースというふうに考えられます。で、このリポジトリのトップページから、 下の方に行きますとですね、これ下行くかな、下行くとですね、データリストというのが出てまいります。ブラズジングするので、ここがあのキーワード入れていいよっていうところになってるんですけども、まあ、データ、リポジトリのデータのプロジェクトの中で何か自分が興味深いやつがあれば、この時点でもえっとピックアップしてみることができます。例えば、フォスポープロテオミクスとか、フォスポーとか入れてあげると、 今ですね、191プロジェクトがエクストラクションされました。で、ここにリストが上がってくるわけですね。で、さらにこれに、あのホスフォー、キャンサー、ホスフォーと、あとは、コロン、キャンサー、体調学と入れますと、えー、それにあ、えーとまあ、合うようなキーワードで、えー、9個のプロジェクトっていうのが上がってきます。で、まあ、ここ、例えば、ホスフォのこのこの番号はですね、パブリケーションの番号で、 この番号、パブリケーション終わりましたっていう報告があったら、この番号とリンクして、こういう論文がリンクされるようになります。ペーパーも読みながら、えー、データベースの中身を見てみますと、簡易的にはその、どういうふうな機械を使って、どういう機械、そして、えーといろん、どういう方法で取りましたよっていうのが簡単に書いてあって、まあ、サーチをどんなふうにしてやった。 ですっていうのとかですね、まあ、この、えー、とマウスのブレインをやっていますよとか、そういうのが出てまいります。でもうちょっとディーテールなページに行きますと、えー、とディーテールに一、えー、個一個のファイルがどういうえうな、えー、とメタデータを持ってるかっていうのを追 い, 追いかけていくことができます。そして、まあ、生データをダウンロードしようと思えば、ここダウンロードするっていうことができます。 でこのリポジトリのデータをあのどういうふうな、えー、と構築で作っているかというのをこの TOGOTV、えー、の中で JPO2 にどうやってデータを入れますかというところで覗くことができます。全体の構成としてですね TOGOTV、えー、が私たちの発表をまとめてくださって、えー、すごくいいあのトレーニングの。 あのスライドになっていますので、皆さんこの、このサイトに行って、これを見て、えー、登録、マスの質量の、えー、データを持っておられる方は、登録されるといいかと思います。J ポスト、これちょっと画面が古い画面ですけれども、今、ちょっと先ほどの画面のように、トップページが、えー、リポジトリというのが出てます。で、まずデータを登録する方法っていうのが、最初ちょっと説明があります。 今日は全部はやらないんですけれども、詳しい説明は皆さん、この YouTube のサイトに行かれてください。で、データのアップロードをするのに、えーっと、プロジェクトとプリセットっていうその2つのセットがあります。でプロジェクトは、大まかなところはど う, いうどういうプロジェクトですよっていうふうなのをディス、えー、入れていくところです。それから、プリセットは、こっちはメタデータ入れるところですね。 でまあ、いろんなタイトルを入れてどういうデータありますかとなると、例えば今、マススペクトロメトリーに出たデータというのは非常に多いんですけど、エレクトロフレッシスや交代で取ったデータですよというのもあらかじめこう出すことはできます。これもウエスタンブロッティングだとか、あるいは二次元電気ケーだとかということで、まあ、登録したいという方もいるだろうということで作ったものです。でマススペクトロメトリーに関してはコンプリートとパーシャルといううに。 2つの登録方法があって、コンプリートになると、後々再解析やりやすいようなデータのフォーマットになっています。で、プリセットっていうのは、実験の手順だとか、いろんなサンプルの調整法だとか、そういったものが入っていますので、ここは非常に重要なメタデータが入っています。で、ちょっとあのこの、えー、と生物 学的にあの詳しい方が見るとあれ変だなっていうところもあの YouTube の中にあるかもしれないんですけどもこれはちょっとワンの全エグザンプルであるというふうに考えてください。で、まあ、サンプルとかそれからフラクショネーションどうやったとかエンザイムはどうやって切ったかモディフィケーションどんなふうにして起こってますか まあ、これ科学処理、あの前処理する時ですねそれから出力設計のモードをどんなふうに使いましたかっていうのを入れていきます。なので、まあ、いろんなところであのいろんな人たちが違うサンプルを違う方法で調整して違うマススペクトロメトリー使って違う、えー、っとで解析データを 方 法, 論ですね、方法論を違う方法でやっている場合、このリポジトリの登録されているメタデータや、それから生データっていうのは、本当に、えー、とメタアナライシスという、ほ他の人たちのデータと直接比較するっていうことができないんですね。でこういうふうなあのリポジトリの、えー、性格はもうしょうがないことなので。 私たちは、このローデータをきちんとメタデータを入れて、メタデータの方法論だとか、えっと、スピーシーズも含めて、どういう方法で取ったかっていうのをきちんと入れていただいて、そして、えっと、そのローデータをもう一回再解析して、えー、みんなで共通に使えるようなものを作ろうというふうにしています。ここはちょっと面倒くさくて、 え皆さんがスキップされてしまうメタデータの入力の部分なんですけれども、えー、とここはやはり質量分析をやって実際にウェットの実験をやっている方に入力していただきたいと思います。で実際こういうふうな感じで、えー、といろんなメタデータを入れていきます。で詳しくは、うん、YouTube を見ていただけるといいかなというふうに思います。 でえっとまあ、何回も言いましたメタデータですけどもプロジェクトからサンプルのメタデータが紐づ付いていないと後々いろんな再解析をしたときにこのデータはどういうものから来てどういう解析をしたものですよっていうのを遡れなくなってしまいますのでもう本当にローデータがただの数字の集まりみたいになってしまうんですね。ねですのでメタデータっていうのは本当に大切なんですね。 でまあ、このメタデータを入れやすくするように、例えばあらかじめ作成したメタデータのプリセットっていうんですけど、これにファイルで紐付けるっていうのは自動的にできるような仕組みになっています。一度試しくださいませ。で、えー、と先ほど言いました、コンプリートサブミッション、出力分析系のコンプリートサブミッションとパーシャルサブミッションっていうのが2つあるんですけれども、えー とコンプリートサブミッションっていうのには、えっと、必ず必要十分なメタデータっていうのがないと、えー、コンプリートになりません。それから、ローデータのファイルフォーマットが普通、えー、いろんな機械から出てきているトローとか b ビフとかそういうものなんですけどもそれを mzml というまあ世界共通の言語に変換してあげるということが必要なんです。これれれは大体変換ソフトウェアがそれぞれの 必要分析の解析ソフトウェアに、えー、一緒についているものが多いですので、皆さんご確認くださいませ。で,、えー、ですので、まあ、そんなに難しい作業ではないということです。ピークリスト、これはピークのリストの塊なんですけど、これは、えー、っと一般的な MGF って言われるマスコットとかにかける時のフォーマットですけども、まあ、この MG MGF か MZML にして登録するということ。 それから、えーと、結果ファイルですね、プロセスデータ、最終的に同定しましたよってい う, うのがついているデータは、MZIdentML、えー、MZTab と MZ MZ 言われるようなフォーマットで登録してくださいということです。そうしますとですね、後、え、々、ー、あとあとローデータが、えー、とどういうピークリストにと結びついて、これがどういうリザルトに結びつくかっていう関係性が見やすくなる。 でまあ、逆に言うときちんとしたその結びつけっていうのをやっていないと、えー、先ほど言いましたようにただの数値データの塊になってしまうということです。で実は 実, 実際のところこのコンプリートサブミッションじゃないと受け付けないよっていうデータベースの責任がありましてそうなるとなかなかこうハードルが高くなるものですからパーシャルサブミッションとりあえず一応先に登録しましょうっていうふうになったときに 私たちはコンプリートでなくてもパーシャルということで受け付けています。で、まあ、一, 応一応その、えっと、メタデータとローとリザルトの2種類のデータがあれば、えー、アクセッション番号を、えー、付与します。ということで、まあ、通常の場合、急いで論文を投稿したいときに、えー、J ポストにデータポイントを投げて、そこから、えー、J ポストの JPST たら xxxx っていうアクセッション番号を発行いたします。で、そうすることによって論文に投稿できるようになるというふうなことですね。で、まあこのリポジトリの注意点なんですけども。 まっ、あ、た登録されたものが公開されると取り消しや訂正ができないということがちょっと大きな問題になってまして、えー、と皆さんあの慌てて登録して公開ってやってしまうんですねそうするともう取り消しあこれちょっと取り下げたいんだけどってなった時に取り下げはできません。で私たちは1年間だけあのクローズにして くださいっていうのがオートマティックに入るような選択ボタンを持っていますのでまずそこをしていただくんですが1年以内にパブリケーションに行かない場合は延長しないと自動的に公開されてしまうんですねここだけはちょっと皆さんが困るのでまあリマインドをメールで送るというふうなことをやっていますであとメタデータを正確にできるだけ詳しく入力していただくって必要があって。 まあ、その後再解析やデータベースに応用っていうのが困難になってまいりますですので、まあ、どうしようもない時はアンケートっていうのを後日あの投稿された方に送ってその詳細を記聞すということをやりますでまた論文が登録されて公開された場合はその旨を報告していただくと、まあ、あのそのうち分かるからいいだろうっていう感じでおられるよりも積極的に報告していただくとありがたいです で、まああの、JPST、パツパツパツって、このアクセッション番号を、えー、記載するということができるようにな る, なると、えーとまあ、J p ポストとしても非常にあ役に立ったなと思うんですけども、できれば以下の、えー、論文クダ、以下の、えー、と J ポストレ ポ, レポジトリを、えーまあ、開発した、えー、開発論文を 登録していいいたただきたいというふうにお願いいしていますそれからあの、えっと、質問事項の中にデータをダウンロードするときに非常に重くて、えー、なかなか 途, 途切れたりとかすることがありますっていうのがあったんですけど、まあ、その方は結構いろいろなことをされてる方と思うんですがプロテミクスの仕事をされてる方と思うんですけども、えっと、ダウンロードの J ポストリポジトリ LSDB アーカイブというのがあいまして、そこからあの FTP のツールを使ってダウンロードしていただくとかなりスムーズにできますということです。よろしくお願いします。はい、では次に再解析ツールですね。今、解析が終わって、リポジトリまでに行きまして、リポジトリからこのリポジトリのデータをもう少しちゃんと解析、再解析しましょうというものです。で まあ、再解析によってですね、データの統一化が実現されるということです。まあ、これは先ほど、リポジトリの人となりを見ていただいて分かったと思うんですけども、まあ、それぞれの研究室の異なる質量分析装置を用いて、異なるサーチエンジンで同定した結果というのを登録してますので、結果ファイルからその後の解析を他の研究室から来た同様のサンプルのデータと純粋に比較できない。 っていうまあ、こういうい問題がありますそこで、まあ、ローレーターというのをもう一度再解析することによって、まあこのこのえっと、統一した、えーまあ、統一化を実現するようなアルゴリズムを作って再解析法を確立しましょうというふうなことで今、えー、大体のことができたのでこの再解析を在ガチャと始めています。 でその結果得られた再解析データっていうのはもう開発の段階で考えていたのはやはり正確性が低くては絶対にいけないしかも網羅性も低くなってはいけないむしろ高くあるべきだというふうなことの条件がありましたでもそういう再解析ツールを作ったもう一つ の, その理由はですね、えー、実は2014年にネイチャーにあに人の全タンパク質を同定するということを目的 としたプロテオームプロジェクトであやるんですけどそれで、えー、なんかもう今まで見たこともないような1万回を超えるような測定データの大規模なです ね, これですね1万7000体以上の大規模な集積データを集積を行ってそこから同定した分子のリストをこう上げてそしてヒューマンプロテオムマップ ドラフトっていうのをネイチャーに発表されたんですねこれはあのドイツのクスターさんという方とそれからパンディさんというアメリカのチームと 2, 2人が2歩並んでネイチャーに2014年に発表しましたその報告では大体2万個の人と言われてる中の1万 9,376 人のタンパクを全部同定したよっていうふうに言ってるわけですね。 ところがですね、大変な問題が見つかって、なぜかっていうと、その中の、えー、とデータを見てみると、非常に信憑性に欠けるデータがものすごくたくさん入っていたということが分かったわけです。で、なぜかっていうと、その何回も何回も解析を繰り返していくうちに、本当に当たるものっていうのは数に限りがありますので、それはもうタンパクの数に限りがありますので、頭打ちになっていくわけです。しかしか学的にその あの謎ヒットっていうのがだんだんこう上がっていくから FDR っていうのがこう 追, いか追い越していっちゃうようなことが起こるんですねそうするとなんかの間違ったデータもなんかまああたかも正しいような感じでリストアップされてしまうということが分かりましたでデータが増えると偽物も増えるということが分かったのでこれはどうしたものかっていうふうなことを私たちディスカッションしましたで、まあ、MS から出たピークいう これを先ほども言いましたように、研究機関プロジェクトによって解析手法やデータフォーマット、使用ソフトウェア、ツール、から信頼基準と、そういうのがもう様々なので、結果ファイルを見てあ、これとこれはどうだっていう議論はちょっとなかなかできない。なので、データ間の比較、あるいは偽陽性、そういったものも含む結果ファイルで話をする前に、 もう一度、ローデータから再解析をして、信憑性のあるデータとして消化させてあげましょうというふうなことを考えたわけです。で、えっと、いろんなそのサーチエンジン、ソフトウェアが一般的になってまして、私たちはこのマスコット、エクスタンデム、マックスコント、コメントとか、そういった言われるものをマルチプルに利用して、網、え、羅、ー、性を上げるということを考えました。これ、4つの例ですけれども、同、え、定、ー、された数をこの網羅性をう 全部はスコア的には間違いないし、FDR も間違いないというような数を全部合算しますとかなり網羅性があるというふうなことです。で、そこで新しいスコアリングというのを考えて、そのスコアリングシステムのもとで FDR というものを計算することで信憑性を担保するということを考えました。で、えーっとまあ、一般的にはですね、 あのこの FDR を計算するときには、えー、偽物の配列を含むレファレンスデータベースというのを作ります。これはタンパク質の配列のアミナ酸の順番を逆、逆順にして、このようにないような。 シークエンスのレファレンスデータベースを作るんですけれども、そこに質量分析系のデータを当てていったら、そんなものがヒットするわけがないのですけれども、ヒットした場合に 1% の確率でヒットしたよといえば FDR1% というふうな感じで見ていきます。で、まあ、それで偽陽性の混入を防ぐというふうなことです。 で私たちの J ポスト新規のスコアリングシステムで FDR を計算して、まあ、こういうふうにして FDR が狭い範囲で、えー、たくさんの、えー、と PSM というのはシークエンスを同定できるというふうなことが分かりましたでそういったスコアリングの方法を、えー、あの最初 J ポストスコアと言ってたんですけども今最近はいろんなものを混ぜてスコアリングを、えー でえーまあ、私たちになりの、えー、特異的な方法論だよということでユニスコアという名前をつけました。これ論文を今準備しているところですけれども、まあ、こういったユニスコアリング法ということで、えー、再解析をするということを試みています。で、まあ、先ほどのデータですけれども、えー、1万9000個決まったよっていうふうにデータを出してたんですけどこれ再解析すると1万6000個とかに減っちゃったっていう話が。 ちららほら出ている中、私たちはこの2013年の1万1200個を同定された方のデータを再解析してみます と,、えー、と、実際に6万3000ヒットしている彼らのデータの中で、偽陽性のものが3000ヒットで、逆に私たちのユニスコアを使ってリアナライスすると、えー、11万1270ヒットがあったというふうなことです。ですので まあ、より正確で、網、え、羅、ー、性が上がったデータがこれによって出るようになったというふうなことです。で、今、ユニ、えー、スコアを使って、えーまあ、1年に40プロジェクトのリアナライズをする、これかなりでかいデータを解析することになりますので、この信憑性も含めて、網、え、羅、ー、性も上げるということになりますと、かなり精査をしながらやらないといけないので、えー、そんなにどこどこはすくまないんですけども、かなり。 あの こ, のこれを再解析したデータを、えー、っとデータベースプロテオンあの J ポスト DB という中に放り込むということに成功しています。でこれ、後で述べますけども、そういった方法論はいろんな生物に対しても応用できるだろうということで、後で今すぐのコビット1 9の再解析にも応用しています。で、まあ、3番目のそのリ、えー 再解析をしたらですね、えーと、そのデータが出てくるわけですけど、それこそこの本来のデータベースに入れましょうということになって、まあ、本来のデータベースを入れ作っているということです。で、まあ、ここではカスタム DB というのを作成するツールと、それからまあ可視化できるツールの提供というのも同時進行で行っています。で えっと、リポジトリとそれから そ, そのデータベースを、えー、軸にする間に先ほど、えー、再解析のプラットフォームあると言いましたけれどもこれがうまくいったらリ、まあ、ポジトリで取ったデータを再解析してうまくいったらこの j p o s t d p に入れるとい う, う, いう流れですねでこれを、えー、私たちはいろんなメタデータがきちんとついていて 大量のデータが出たということでこのグローブとの中から自分の欲しいデータを抜き出してきて、すなわちスライスして、カスタマイズして、欲しいデータとしてまとめて、抜き出して、可視化して、えーま、このスライスデータを再利用するっていうふうなことを目標に解析をしています。 で、まあ、可視化するツールとしては、えー、とクロモゾームの上でどのぐらいぐらい何が決まったかというような可視化ツールだとかあるいは、えー、とペプチドの、えー、とブラウジング、えー、ペプチドの場所がどこら辺で決まったかという、えー、タンパクの上に、えー、ローカライズさせるような。えー 方法それから、えー、とリン酸化が決まっていればリン酸化はどこに決まっただろうそれから、まあ、リン酸化複数決まった場合にどういうリンケージがあるだろうあるいはユニプロットのリン酸化情報は私たちの情報とどう違うかとかどういうふうな違う、まあ、私たちはどのくらい新しいのを見つけたかとかそういったものも同時進行で、まあ、可視化できるということですねそれからえっ、ー、と これを、えーとまあ、エンリッチして、えー、やるための定量解析、発言解析をしてそしてそこからエンリッチされたものの、えー、分子の g 要解析や、えー、ケグーブル解析、ネットワーク解析などの機能解析に持ってく、まあ、こういったものも、えー、目で見えるようになっているということです。で今、このリポジトリの話をしてワークフローの中で再解析をしてでデータベースを持ってきたわけですけども。 このデータベースをクリックしていただきますと、こういう画面がデータベースのトップ画面として出てきます。で今、プロジェクトとして、えー、とまだ数があの数千個っていうところまではいかないんですけれども、まあ、いくつかのプロジェクトがもう再解析終わって、ここにリスト化されています。でその中からスピーシーズやサンプルタイプ、生産、いろんなものが選べるんですけど、そういったものを抜き出してくるとスライスできるような。 ツールがこのデータベースの中にあります。で、人以外の生物にも大きく対応してまして、いろんな生物が使えます。それから、詳細な翻訳を就職、まあ、臨酸化のデータが最近増えていますので、この臨酸化のデータ、あるいは、えー、とユーザーによるデータセットの切り出しが非常にやりやすいようなキーワードエクストラクション、スライス方法、それからデータ比較が可視化できるというような。 セマンティックを使った非常に軽い、そして有益なものが出来上がっています。で、実際にスライスするんですけれども、えー、と興味のあるサブデータセットグループっていうのを抜き出すっていうことですね、でもデータベースから各データセットにつけられているメタデータはここで非常に重要になります。 で、スピーシーズを選択して、で、ティッシュ、ディジーズを選択してっていうふうになりますけれども、スピーシーズ、例えばここでは大腸がんというふうに、人の大腸がんとしますと、ヒト、ホモサピンスで、コロン、コロレクタル、コロレクタルキャンセルで、ディジーズはカウチーノンこういったものでスライスをしていきます。そうすると、えっ、ー、と、こんだけのプロジェクトが、 それれにに当ててはまりままりすすよというふうふして、えー、リストアップされますこれがまあスライスしたフィルダリングの後のスライスデータですね。で、このデータを用、えー、いて、こいつらがクロモゾーンにどこら辺のタンパク質、ど, ど, の, どのくらいど、どういうふうに決まってるかとか、あるいは決まったペプチドは ど, どのタンパク質にどのペプチドのた人にあるかということや、 えー、とリン酸化のサイト等をこのようにしてマッピングすることができるんですね。で、えー、とそして、えーまあえーと、ここはですね、アイソマーですね、アイソマーなどを抽出して見ることができています。ちょっと一つずつ拡大しますけれども、これ、プロテインブラウザーって呼んでますけども、ジェノンブラウザーにまねて、えー、タンパクのシークエンスの中にどれだけペプチドが 導体されましたかっていうのを、まあ、色分けしているのは量がたくさん決まればこれだけ決まっていますよ、これは決まりやすいですよ、この大腸がの中でということですね。それからこういったリン酸基が同定されていますよで。これスイスプロットでこんなふうに同定されているんですけれども、実際はこういったリン酸化サイトというのはスイスプロットも報告されていないんですよね。でですので、まあ、新しいリン酸化サイト見つかったかなっ でこれはあのペプチドシェアリングってアイソマいろんなアイソマーが一つの分子についてありますけれどもこのアイソマーシークエンス非常に似てますのでどういうふうにペプチドシェアリングをしているかっていうのを色分けしてシークエンスで見ることがシークエンス上にこういうふうにしてマッピングすることができます。 それから発現再解析っていうのですけれども、えっと、実際にこういうあのボルケーノプロットを作ってあげて比較解析をした時に発現量が高くて P バリューがすごく低いものっていうようなものを抜き出してきて、まあ、この大腸がんの中で上がってきた分子分ってどんなんがありますかっていうのを 見ることができるわけですね。で、このピンクのやつがこのタンパク質のリストのわけです。で、タンパク質のリストには定量値等もついているわけです。で、その中でそういったデータを、えー、まあ、エンリッチメント解析、そのタンパク質はどういう種類のものが多かったのかしらというエンリッチメント解析をするっていうこともこの中でできるようになりました。で、まあケッグのパスウェイとかですね。 の、えー、っ, っけることができるので実際にこのスライスの実験をやってみましょう。えーっとえー、今回はですね iPS 細胞とそれから、えー、そのおもとになっているファイブロブバストの比較解析というのを、えー、っと例にとって見てみますけれども実際に、えー、っとスタティスティックスかけるとどんくらいぐらい上がった下がったっていうのがありますよっていうのがリスト出てきて。 で、ボルケーのプロットを取ってみると、まあ、これは自分で好きなようにスレッシュホを決めることができるんですね。今、ここ変わってますね。えー、っと、ホールドチェンジが、えー、今 3.1 以上のやつ。で、P バリューが 0.01 以下のこのピンクのやつですね。それが108個分ですかありますよっていうふうなことなんで、このピンクのリストを見て、じゃあ、ちょっとケークパスで見てくれないっていうふうにして、えー ント解析をするとこのようにしてエンリッチされたパスウェイのネットワークが可視化されて面白いですねこれ。それの中で、まあ、マッピングをしてねって言ってその一番目立つ大きな丸のやつを今見てるんですけどこれはリボソームバイオジェネシスというものの中でど、えー、こいつらがどのようなネットワーク関係にあるかと。 これらのリボソンバイオジェネシスの次にスプライセオソームというのを選んでいるんですけどもそれはスプライセオソームのケーブルのパスウェイの中で今見た大腸がんの中ですごい上がってたやつはどこら辺に存在してますかっていうのを見ることができるんですね、まあ、そういった実験系に役に立てることができますというふうなことですよいしょあごめんなさい でえー、とこのデータベースの中ではです、ね、いろんなグループ と,、えー、と連携をしていまして、例えば今、ユニプロットの連携はかなりあの、えー、とうまくいってまして、ユ、え、ニ、ー、プロットの、えー、例えば、えー、と MDHC というタンパク質の、えー、と詳細をユニプロットの中でし調べてみると、ここに J ポストっていうのがあります。 J ポストでもこれの詳細を記載してますよということで、ここをクリックしますと、J ポストのデータベースに飛びます。そうすると、このタンパク P40925 がどういうシークエンスを持っていて、どういうものであるっていうものが出てきて、しかも先ほどのプロテインブラウザーの中で、どういったものが私たちのデータセットの中で見つかってますよ、それからアイソマンシェアリングとか、そういったデータが出てくると。 ということが、このユニプロットのデータからこうのって、こちらにくっということもできるということですね。で、今、リポジトリのデータベースと再解析、それか ら, れから出てきたデータベースの話をしました。で、今、いろんな連携をしていて、そういったものの連携のためのソフトウェアなどがガジェットの中に入っていまして、 今日はしゃべりませんけれども、えっと、インパクトっていわれる松本先生が開発されたもの等もここから使えるようになるでしょうと思います。で、えっと、プロテオゲノミクスにも対応しててですね、先ほどあのプロテインブラウザの中から、えっとまあ、レファレンス配列とは異なる配列を持ったペプチドの検出っていうのができるようになりました。これは可視化できるようになっているので、 まあ、いうなれば、えーっとえーっと、普通のタンパクとして登録されていないもの、ゲノムの解析によって、まあ、こういったものがありますよっていうふうなことを可視化することができるようになったということです。で、まあ、最後、あの1、さんと言いましたけれども、まあ、いろんなツールを作って、実際に具体的にどういうふうな応用に行きますかねってなったときに、ちょうどコロナの。あの えーとまあ、私たちの中で大事件なんですけれどもこういったコロナの、えー、と感染症がパンデミックに起こったということでいろんなところからコロナに関する研究がプロテミクスレベルでも報告されるようになりましたそこで私たちは COVID-19 データベースというのを一つの箱として作りました。で えーっとまあ、今, あの今のところをクリックするとこういう画面が出てくるんですけれども実際こういったその、えー、っとペーパーが出まして、えー、2020年ぐらいからばーっと出てるんですけれども400本ぐらいありますかねも う, もう、えー、っと去年の段階で、えー、400本を軽く超えてましたのでプロテミクスだけでもすごい量になりますけどそのリアナライシス再解析を先ほどの えー、方法論でやりました。そして、えー、とデータベース化しているのはこれらです。で、特に、えー、と今ちょっと注目しようとしているのがこのサスコブ2のリン酸化データから、えーねえー、と総薬に結びつけるようなデータが出ないかなっていう、えー、ことで、えー、ローデータを、えー、かなりちゃんと、えー、と収めているグループの。 文文がありましたのでこれを再解析にに持っていいくととうここししましたでこれはあの PXD0108357 っていうあのプライドム中に入っている、えー、データなんですけれども、えー、このデータをローデータダウンロードしてきて再解析をいたしましたでこれモレキュラセルに、えー、と2020年に発表されたデータなんですけれども ホスポプロテオミクスをかなりマシュにやっていて、私たちのホスポプロテオミクスのプラットフォームも、この再解析をすることによって、かなりブラッシュアップされたというふうに思っています。で、実際に彼らがリン酸化プロテオミクスをやっているわけですけれども、そのデータをダウンロードして再解析をしてみました。そうすると、リン酸化ペプチドの数っていうのは、格段に私たちのユニスコアを使って、 再解析しますと増えたわけですす怪ししげなやつといいううのも、えーまあ、除去するっていうことができましたでそのコロナウイルスに対して、えーまあ、何か意味のあるリン酸化をかけているんでしょうっていうふうなことで、まあ、これだけではなくってこちら側も一緒に見ましょうということで再解析のデータを含めていろんな応用解析に持っていきました。 で実際問題、彼らの解析はです、ね、かなり小さい分子ですね、6アミノ酸配列から同定してますけども、6というのはかなりトリッキーな数字で、これだ と, ちょっと似たような配列がたくさんあるので、私たちはあまりここの6からはスタートしないで、7からスタートしてますが、私たちの解析で同定されたペプチドっていうのは、かなり彼らの解析よりも長いアミノ酸の ペプチドの長さを持っているものであるということが分かりました。で、まあ、同じローデータを使っているわけですけれども、こういった再解析の方法、解析の方法論によって、これだけのものがちゃんと同定できるということであります。で、まあ、これ、両結果では緑色になっていまして、J ポストのみっていうのが青色になっている。で、オリジナルの結果のみしかなくて、J ポストの中で見つからなかったっていうのが赤いっていうふうにして、 後々のデータにアサイメントししていきましたでこれはあのコロナウイルスのタンパク質でウイルスですのでタンパク質はほとんど6個ぐらいしかないんですけれどもかなりマッシブにリン酸化をされてましてでこのリン酸化サイトっていうのを調べてみますと、えー、例えばこ の, このタンパク質は機能がわからないものが多いんですが、えータン C マッタンのドメインのところに えー、この2つのリン酸化サイトは私たちとその彼らの論文の中では、えー、同様に述べていたリン酸化サイトなんですけれども新しいリン酸化サイトがあるよっていうのが私たちの解析で分かりました。で、もう1つは PODTC5 っていう o r f 5と呼ばれてるんですけど も, こ れ, にもこれにはですねうヒットがいくつかあって、えー、とスレオニンの172番には 実はなくて、その隣のセリンに173番にリン酸がかかっているということが分かった。で、177番にもないけども、121番に新しいリン酸化サイトを使ったよというふうなことだったんです。この緑は共通です、ね、で、これはですね。もう実際マニュアルで確認するしかないので、私たちはこのリン酸化サイトが本当に私たちが同定した通りであるかどうかっていうのを検証しました。 そうすると、やはりこのシークエンスの、えー、と172番と173番の関係をこのペプチドで表していますけれども、この T の172番にはリン酸がかかってなくって、S の173番にリン酸がかかっているよっていうことが、えーとまあ、私たちのマニュアルのキュレーションでも分かったということですね。これは、えー、と明らかに彼らのミス。 アイデンンティフィフケーションであるとい う, ふうなことですでこういう間違いがですねどんだけのものにつながっていくのかなっていうので構造解析までちょっと落とし込んでみたわけですね。でこれ先ほどのこの構造ここにリン酸化があるってさらに新しいリン酸化が見つかったよっていうのを構造解析してみますとでもこれあの先ほどの先生がされているアルファード2でで えー、見てる構造解析ですが、えー、リン酸化の構造っていうのはなかなか見づらいので、まあ、ここでは、えー、っとリン酸化サイト Sty を D アスパラギン酸に置換、えー、したものを作ってみます。実はあの E グ、えー、ルタミン酸で置換したものも作ったんですけどこの場合はあんまり変わらなかったんですね。ですのでちょっと D を 見, 見ていただくといいかと思うんですけど。 これがリン酸化されていないときのこの分子の、このサイトプラスミックドメイン、この辺ですね。で、このドメインがですね、リン酸化が248と227番、272番ににこりますと、うふう、わっと構造が変わるんですね。ここが、ベータシートの構造が大きく変わるということがわかります。 さらにこれに、えー、と248、252、264、268をこう入れますと、サイトプラスミックドメインがぐしゃぐしゃになってしまって、シマッタンがフォールドしにくくなるということが分かります。これはこうリン酸化の位置が、えー、ちょっとでも違っていると、ちょっと見間違っちゃうよっていう構造からも、機能からもっ違ったデータになってしまうよっていうふうな証しであるということですね。でもうう一つその ORF9 っていうこ ちょっと長めですけれども、この RNA バインディングドメインですね、ここにも新しいリン酸化ドメインが見つかってますけれども、ここの後半部位には偽陽、えーえー、性のものも見つかっているので、まあ、ここをちょっと整理して構造を解析してみると、えーまあ、これ RNA ウイルスなんですけど、RNA バインディングサイトっていうのは結構重要であろうと思われるこのサイトですね。これはの PDB の構造から予測して、この辺が。 S の 78,79,141 のあたりだろうというふうに考えているところですけれども、えっと、ここをミューテーションしますと、78D というのがこの Y86 と水素結合するようになる、まあ、ここでもです、ね、RNA 結合部位の構造変化が起こっているということが分かりまして、新たなこのサイトを導入してみても、まあ、やはり水素結合というのは強固になります。 というふうふなことが分かりました構造が変わる場合と変わらない場合はあるかと思うんですけれどもこういった機能ドメインのところのリン酸化っていうのをきっちりと正確に再解析で同定できるっていうのは非常に J ポストスコアなのではというふうに思っているところです。そこでえっとプロテインタンパク質の SARSCOV2 の感染したこれ実は実験系としては大腸がんの細胞に コロナウイルスを感染させたものとさせてないものっていうのを作ってそれらを、えー、タンパクレベルで、えー、定量的に比較解析して、えー、リン酸化も比較、えー、定量比較定量解析をしているわけですでその中で感染したもので特にリン酸化がこう活性化したよっていうものがたくさん出てきたんですよねでこれを肝炎数マッピングをしてみますとまあ 非常にいろんなところの概念数がいっぺんにワンと活性化しているというふうなことが分かりました。で、彼らの論文の中ではこのマップ系とカム系が重要なんではないかというふうに言われていましたけれども、私たちは、えー、どっちかというとカム系の方が重要かなっていう結論に達しています。あこれ先ほど申し遅れましたけれども、えっと、 この臨酸化サイトからプレディクションをする、カイネースのプレディクションをするという作業がもう一つ入っていました。失礼しました。で、このプレカイネースのプレディクションをすることによって、えーまあ、このプレディクションソフトウェアも、えー、いろいろございますけれども、今回は杉山先生が作った実際にインビトロで、ホ、え、ス、ーえー、フォアナライザーというので、 アナライズしてリン酸化酵素というのを推測するというこ の, このデータこの、このソフトウェアを使わせていただきました。で、実際にコロナのタンパク質の上でリン酸化が更新していて、それがどのリン酸化酵素の活性化によるものなのかというのを推測してみました。でこちらがコロナウイルスの中で活性化したリン酸化酵素のリストです。で、まあ、こちら側はですね あのものすごくユニークに高く上がっているよっていう、J, J ポストで、えー、やらないと見つからなかったっていう、えー、臨時参加サイトに対する、えー、カイネースの予測、えー、分子解熱予測カイネースのリストです。で、これを、まあ、カイネースのスのマッピングっていって、マッピングしてあげますと。 この、CMGC、これはですね、マップカイネスとか CDK ファミリーとかそういったものが、えーまあ、かなり、えー、と活性化する、えー、シグナル上にある、えー、カイネス群ですね。で、こちら、このカムカイネス群は、えー、やはり カ, カムカイネスファミリーの活性化ということで、まあ、この2つ、えー、と CMGC マップ解ス CDK 阻害剤あるいはカムカイネス阻害剤というのがコロナの感染した細胞の中で優位に効果があるかもしれないという予測が立つということであります。はい、で、ま あ, あの、これのような解析をしてですね、実際にあの立体構造や解ス予測というのをやってみましたけれども。えー より正確なリン酸化サイト、リン酸化サイトだけじゃなくて、いろんな同定によって、いろんな酵素の酵素、えー、と活性というのが予測できるんですけれども、今回はキナーゼ候補を絞り込んで、えー、コロナ感染症に有効であるキナーゼ阻害剤などが創出できるのではないかなというふうなデータまで落とし込むことができました。 でまあ、いろんな意味で再解析はさまざまな生物学的応用が可能であるということが分かります。で、まあ、今回 J ポストがこういったその最初は手作業から来てますけれどもだんだんとオートマティックにうまくいけるようになったこの再解析を通していろんな機能解析に落とし込むことをお手伝いいたしますのでいろんな方々アイデアがあられましたらコンタクトください。 まあ、J ポストの特徴ですけれども、えー J、あのプロテイムエクスチェンジコンソーシアムによって標準化されたメタデータの収集、それからプロテイムデータの公開っていうのをやってます。誰もがダウンロードできます。で、リポジトリのデータが集積されてきて、メタデータの整備が必要になってきましたので、まあ、ここはちょっと今、みんなで相談して、どういうふうにしてメタデータを。 統一化するかっていうのをもう少しラッシュアップしているところです。それからまあ、えっ、ー、とマルチプラットフォームとかオープンリーソースとかフリーの解析ツールを利用可能になってきてますし、えっ、ー、と RDF でデータ公開しているかでそれそれにはあのえっ、ー、と可視化ツールの開発すごくよく機能したということであります。で生データのー再解析によって新たな、うん 医療だとか創薬とかに関連するような情報も、えー、ぼちぼち可能となってきたのではないかなというふうに思います。はい、で、最後、私たちのグループは、えー、ジャーナルオブプロテオムデータア Data a というジャーナルを創刊しました。で、えーっと、これは目的はですね、先ほど言いました、メタデータをきちんと登録しないといけないんですけれども、そこがスキップされているので、メタデータを主に登録するだろうと、登録できる。 っていう方法論はオートマティックに抜き出すようなものを作ったらいいというふうなことでこ の, この論文の目的は、えー、メタデータ完全版の収録っていうのを目的としていますでえー、っとまあいろんなあのサイトに行っていただければ分かると思いますけれども各種ドキュメントの整理だとかウェブサイトの構築とか投稿システムそれから JST の J ステージシステムからの提供を解消しておりまして もうすでに論文が投稿たくさん投稿されています。ちょっと行ってみ て, てください。で、えーと、データディスクリプターっていうのはこうメソッドを中心にまとめた論文、それからプロトコールも、プロトコール全体のプロトコール、それからデータプロセッシングノート、これもプロセッシング の, の方法論っていうのが、えー、とメインになっています。あと、レビュー論文とですね、こういったものがあります。で、エディトリアルチーフは、あの 西山先生なんですけれども奥、えー、田さんとか川野さんとかがゆプくりエディターになっていただいてあ と,、えー、といろんなあのそうそうたる、えーとえー、EBI のとか、えー、サンディエゴだとか、えー、と台湾の、えー、アカデミアシニ化とかそういったところからあのアソシエットエディターとして参加していただいていますでこのチームは、えー、と J ポストのチームがアノテイトションをメインにやりますけれども ここは日本プロテウム学会の理事のメンバーにもエディトリアルボードとして入ってもらっています。まあ、こういった感じで JPLOS っていうのができていますのでぜひと投稿ください。で、えー、とこれはも5年間のサポートが始まっていまして、可、えー、件費から頑張れと言われてますので、えー、ぜひあの投稿したときに、 いろんなあのサプリメンタルデータの登録をしないといけないんですけど、そういうのは私たちがあのサポート全面的にいたしますので、ぜひご相談ください。えー、登録をお願いしますで、そういうふうなドログができた暁には、ですね自動的にメタデータを抜き出してきて、データベース化するということが可能になるだろうというふうに思っています。でまああの 使う人はいつも外部ユーザーを意識しているわけですけれども、作る人と使う人が相互に役立って、画期的な実験結果を創出できるプロジェクトというのを目指しているということです。で、メンバー全員ですけれども、えー、皆さんこの、この中の皆さんはあのおなじみの方もおそらくいらっしゃると思いますので、いろいろとお声がけいただいて、えー、ご参加いただいたりとか、ご質問とかあればウェルカムであります。どううもありがとうございました。